それではスタティックエレメンツの説明を始めますこちらの12種類のオブジェクトはシーンの切り替えにより左右されない固定されたオブジェクトですこの12種類のオブジェクトを編集することでスタジオのレイアウトを構成していきますそれでは一つ一つのオブジェクトを見ていきましょうこちらのバックグラウンドでは ビデオセッティングのライブの一から五を表示することができます。また、ツー D の写真や動画などのコンテンツを表示することができます。このようにコンテンツを追加したり、また消したりすることができます。こちらでは。 オブジェクトをこのように 3D 空間の中を移動させることができます。マウスの左を押しながら、上下左右に動かすことができ、またマウスの右を押しながら、 前後左右に動かすすことができますまたこのように動かすこともできまた数値を直接入力することで移動させることもできます。 またこのように変更してしまった場合にこちらの r が保存されている状態を再び読み込むことができます。またこちらの x こちらは数値を初期設定に戻します。続いてこちらはオブジェクトの傾きを変更させることができます。 マウスの左側をクリックしながら左右に動かすことで Y 軸を中心としてオブジェクトが回転します。またマウスのホイールをクリックしながら左右にマウスを移動させることでオブジェクトの Z 軸を中心として回転します。 またマウスを右クリックしながら上下に移動させることで X 軸を中心として回転するようになりますこちらも先ほどと同様です。また、 こちらででオブジェクトを拡大・縮小させるこことができます。このように左クリックを押しながら斜めにマウスを動かすことでオブジェクトが拡大したり縮小したりすることができます。また右クリックを押しながら上下に移動させるとこのように オブジェクトにに面をつけるることができるようになりますまた比率をこのように変更させることができます先ほどの設定をすべて保存した状態に戻したい場合は「リロード・オール」こちらをクリックすると保存している状態に読み込まれます。また こちらのリセットはすべての状況を初期設定に戻しますこちらはオブジェクトの透過度を調節することができますまたこちらで色合いを調節いたしますこちらで色の濃度を調節いたします こちらは明るさを調節いたしますこの RGB はオブジェクトの上に色を重ねるイメージですこちらもリロードとリセットがあります